ハンディ型になるんですよはいどうも料理のお兄さん隆チでーす酔っ払いの一番に俺はなる今日<笑>はですね楽しい感じをもっと加速させたいとちょっと3本目の撮影なんですけどちょっと12本目で激うまなちょっとつまみが出てしまったのでもう僕はもう限界ラバーなんですけども今回はですね至高のガーリック・ュラン 発音が良すぎて聞こえななかかったかもしれないけどガーリックシュリンプガーリリックシュリンプって皆さん、まあ、どのを想像するかって大体大体の皆さんが多分ねハワイ式のガーリックシュリンプを想像するんじゃないかなと思ったんですけどもう今回はねメキシコ風ですハワイ風はねバターを使ってからごと焼くんですけども今回は唐辛子を使って僕の知るガーリックシュリンプの中でこれが一番美味しい今回はねあの生のエビも用意したんでね、えー、これのさばき方からね多分ギリギリできると思うんでやってきたす リュウジのバズレシピ<音楽>ということでねやっていきたいと思いますまず野菜だけいきましょうねこのにんにくねおげつをねあのストンと落としてねえー、ね親の敵のようにね二度と立ち上がれないように し, してください皮をむいていきますねこれをまあなんかたタたタたタたタたたんとね、まあ、粗みじんでいいかなっていうふうに でとうがらしは輪切りになってるやつなんで輪切りになってますシュリンプですね殻付きの、えー、シュリンプを用意しました穴めイエビですでエビの剥き方なんですけど、まあ、これはね全然知ってる人いると思うんですけども足から剥いていくんですよ足からこうやって剥いていくんですはい、ね、こうするとね2回で剥けるんですよこの足から足ごと剥いでいくんですよ足ごと剥い で, でもう一回剥ぐとはいそうすると剥けるんですねこうすると、えー、エビの殻って、ま、マジ高速で剥けるんですよ はい、こうやって、はい、これをね覚えるとエビを下処理するのそんな面倒くさくなくなっちゃうんですね大体ね2回で剥けるんでね、まあ、ちょっと残ったらこんな感じで手に剥いてあげると、はい、これをやるとね全然苦じゃないエビの殻むき本当ねエビの殻足巻き込んでぐるりと、はい、でこれ2回二回ぐらいやると本当全部剥けるんで、えー、これねぜひね真似してみてくださいねぐるりと ぐるりぐるりと、こんなんねほんとにね10尾ぐらいだったらね12分でできちゃいますはいこんな感じでねブラックタイガーはプリプリしてて美味しいんですけどもあれはねエビフライドに使った方がいいです今回のガーキシルンプにやるんだったらバナメイビみたいなねいやお安いエビって全然美味しいので、えー こ, のえー、この殻と身の付け根の部分ここに包丁刺しますねで いいていくんですねそうするとねあのこれ背わたなんですけども背わたもあの同時に取れるんですよでこうやって二股に分かれるんですねえび縦に立てて、えー、このお尻の付け根の部分、はい、ここ歯入れます、はい、で小刻みに動かしながらやっていきますそうするともうエビえびのわたも取れるねこれでこれがねこの二股に分かれたえびがね オイルをすすごく吸って美味しいんですよ、えー、入れて引いてそうすると、えー、こんな感じで綿が取れます、はい、炒め物とかねこれも結構いいですよ今回のガーリックシュリンプに、えー、関してはこの先方がめっちゃ美味しいですたまに、ね、背ワタないやつもいるんでね、えー、そういう時は気にしないでくださいね エビちゃんに、えー、下味をつけていきます昆布茶はね魚介類の下味に非常にいいんですだってこれはね魚介のうまみですからこれは小さじ弱、はい、小さじ1はちょっと少ないぐらいお塩、まあ、軽くこれぐらいですね片栗粉小さじ1これ重要ですこれを エエビビにににままととわせることによってプリプリのエビになります洗った方が、まあ、プリプリするんですけども洗うっていうことに関してはそんなに、えー、と僕の中ではで僕の中ではそんな効果ないそれよりこ片栗粉をまぶしてお酒でお酒とか昆布茶とかでお味をつけた方が美味しくない僕個人的な見解ですこれは日本酒を大さじ1で入れていきます、はい、でもう大さじ1これはですね僕に入れていきますね 結構ね料理酒うまいぞあでもあのこれ皆さん間違いないよこれねあの清酒ですからね清酒しか飲んじゃいけませんよでこれ全体にね混ぜ込んでくださいね朝たくり粉が全体にまとわることによってエビがプリプリになれます本当全体的に昆布茶が行き渡ったら全然平気ですからねそしたらですねえー、とスキレットを用意しましたここにえー、ガリック 3かけ分のねガーリック今回ちっちゃめの、えー、スケルトを用意しますけどもちっちゃめのフライパンでも全然大丈夫たっぷり入れてください、はい、そこね1ンチぐらい入れちゃっていいですパンあるとすごく美味しく食べれるんでパンも今から焼いておきます両面、まあ、カリッと本当にトースト作るぐらいな感じでやってくださるこれね今から焼いていきますはいから捨てると思ったでしょ入れるんですこれ そうするとエビの香りがめっちゃつきます。弱火にしてください。弱火でやってください皆さんね。でまあ弱火で温めた、えー、とオイルにこれねあの若干跳ねたりするんで気をつけてください。跳ねが怖い方はあのエビの殻を拭いてください。全体的にいい感じにまあこれぐらいになったらですね殻が香ばしくエビの香りが立ってきたら大丈夫。殻は大丈夫。油はよく切ってあげます。 えー、といい感じのガーリックシュリンプオイルができましたエビを入れていくんですねこれねこれ終始弱火でやってくださいね こ, こんな感じでね、はい、でこんな感じでエビの尻尾から持って沈めていきますエビの尻尾から持って沈めていきます尻尾から持って沈めて尻尾から持って沈めて ガーリックシュリンプはね、少しねにんにく若干焦がしめにやった方が美味しいです皆さん終始ねあの弱火でやった方がいいですエビを油で煮ていきます全体を油で煮ていく感じですね茹で上がるとねバタフライ感がねちょっとキャンディー型になるんですよ あんまり火を通してもエビって硬くなって美味しくないので全体がねあの真っ赤になればもう全然平気ですからねエビ豆乳とともにあの唐辛子も入れてくださいいつも寝ませんのこれね唐辛子も入れて煮るとこのオイルに唐辛子の辛みが移って非常にスパイシーでお酒に合うようになるんでねいい感じで真っ赤になってきましたんでここら辺で火止めますち ょ, っちょっとねあの沈んじゃったんで唐辛子が至高のガーリックシュリン完成でございます はい、といととうことです、ね、できましたので早速食べていただきま す, ます<笑>お前の力どれほどのものかいざ参りたいと思いますいただきますかわいいでしょこのエビにはね筋肉があるので熱を加えるとねこうやってクルクルってなるんですよねこ熱々を終わるんですよいただきます ザクリをまぶしてそうです、ね、やっぱりねね柔らかいですねこれね昆布茶で下味をつけてるおかげがね非常にね味わい深いですねアンダーザシーって感じですねうん、うん、<笑>うまいこれホントにおいしい自慢切りのトーストいうのを忘れたと思うんですけどアヒージョっぽいじゃないですかだからオリーブオイルでやる方いらっしゃると思うんですけどこれは絶対にサラダ油でやってください オリーブオイルってオリーブの香りが強すぎてエビの香りを殺しちゃうんですよシュリンプでやる場合はサラダ油これ本当においしいです素材の香りを邪魔をしないんでこ う, そういう料理の場合はサラダ油は非常に使えますオイルにねめちゃめちゃエビのうまみとかいっぱい入ってるんですよこれをね食パンに浸して食べてごらんなさいなわわうんこのオイルやばいからむしろオイルが本体 あたまらない撮影だけでは終わらないちょっとハイボールももうちょっと楽しまないとねプリップリのプリあ違うプリップリのエビうんーああたまらん深めにいったねニンニク非常に美味しいい香りいします本当にじゃああとは僕はこれを楽しむんで勘弁してください うすね今日は僕もまあ結構まあ感じ的にはねまあなかなかいい感じになっちゃったすまあでもあのー、皆さんね料理がおいしそうだなってとかっていうことを思ってほしいあのー、酔っ払ってるのは別に僕のあのー、趣味なので酔っ払わないと料理しちゃいけないとかじゃないお酒飲めないけど、別に全然飲まないていいですから全然。 あ, あもう麦茶とこれ合うなと思ってめっちゃいいと思います。ということで皆さんあのぜひやってみてください。